第14回川崎洛大市役よけをさこい盛大なるご開催まことにおめでとうございますただいまよりこちらにてまいりますわどんとここで踊らんかい大 っう それよそれよ 拍手をくださいました皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございまし